こんにちは、アブロドです。今日はですね、会社を辞めて後悔したお金の話をしていきます。僕は会社を辞めてフリーランスになりました。で、実際に、あれやっときよかったなとか、この収入があればもっと幸せに暮らせるのになっていう後悔があります。今日はフリーランス、仕事を辞めてフリーランスになった後にお金で後悔した話をしていこうと思います。これまでの生き方は会社に勤めて終身雇用でしっかり働くっていうのが一般的でしたで。これからの時代はどうなるかっていうと、もう会社だとか、 政府だとかっていうもう組織が自分のことを守ってくれない時代になりますよねなのでフリーランスになってたとか個人事業主になって自分の身は自分で守る自分の稼ぎは自分で作るっていうような時代になりつつあります今回はそういったフリーランスになってみたいそういうふうに危機感を持ってる方に向けた動画になっています僕のチャンネルではこうした月3万円稼ぐ方法だとか仕事を辞める方法 で実際にフリーランスになって何をすべきかっていう話をどんどんしてるんですけれども実際のところお金のことっって結構心配になったりしませんか僕も会社を辞める前にお金のことですごく悩みました年収をどういうふうに上げたらいいのかとかフリーランスになってどうすれば仕事がゲットできるのかっていうことをいろいろ考えたんですけれども今回の話では実際仕事を辞める前に何をすべきだったのか辞めてみてどうだったのかっていう話を していいこうと思います僕のチャンネルではこうしたフリーランスのなり方だったりコスパ生活についてまとめてみますよかったらチャンネル登録もお願いします今日はお金で後悔したことの話なんですけれども大きく3つのポイントに分けてお話ししていきます1つ目のポイントが税金のポイント2つ目のポイントは経営のポイント3つ目のポイントがどう節約して生活コスパを下げるかっていうお話です僕はフリーランスになる前に銀行員として働いていました、えー、無駄な会議だったりだとか っと上司の飲み会だとか接待ゴルフだとかっていうふうにいろいろと言っていく中でこれだったら自分で会社を作って自分でビジネスした方がいいなっていうふうに思い始めて辞めることになったんですけれども実際辞める前ってすごく悩みました。 どうしたら自分でビジネスができるのかとか、どうしたらお金、収入が得られるのかっていうふうにいろいろと模索することがあったんですよね。で、時には不安にもなりますし、どうしたらいいかわからないことも結構ありました。そういった不安を解消するためにどうすればいいかっていう話を今日はしていきたいんですけれども、実際どんな後悔があったのかっていうと、お金の後悔なんですよ。お金の後悔って結構あって、実際皆さんも考えられるとわかると思うんですけれども、フリーランスになる前ってどうやったら収入が上がるのとか、 で税金ってどうするのとかで年金ってどうなるのっていうふうにいろいろと考えないといけないことがあってその中でも僕が一番後悔した体験をもとにお話ししていきますどういうふうにフリーランスになったかって話なんですけれども僕は雑誌を読んでフリーランスになりました雑誌を読んでフリーランスになるってどういうことかっていうと当時副業雑誌をたくさん読んでいて自分の中で新しいビジネスをするにはまずは副業から 一個ずつスタートしていこうというふうに思ったんですよねで。そこで見つけたのが副業雑誌で、副業雑誌に書いていたウェブライティングだとかブログの話を読んで僕はブログを書くようになりました。で、実際ブログを書いてるサラリーマンって結構いると思うんですよ。で、正直僕も趣味でやってました。で趣味でやっていく中で読まれる人が増えだ ん, だんだんだんだん増えていって、1日に3万人の方に読まれるようなブログになった結果、収入を作ることができるっていうのが分かったんですね。 そういった流れでブログをやっていってで実際収入がこれぐらい立ちそうだな20万円の収入になりそうだなって思った時にスパッとやめて銀行やめてフリーランスになりましたで僕はビビリの方なので実際いろんな勉強をしましたお金に関する知識をつけようと思って銀行に入っていたので銀行で投資の話だったりとか税金の話って勉強するんですけどいざ自分がやってみる立場 経営する側になった場合にどうなるのかっていうのがやっぱりやらないと検討がつかないですよね。そういった意味でもやるってことを意識してきたんですけれども、いざフリーランスになるとまあ結構難しくて、確定申告ってやってみないとできないんですよね。会社員時代は会社の、えー、経営の方がやってくれたりだとか、会社が守ってくれていたので確定申告しなくてもよかったんですけれども、えー、フリーランスになった場合やらないといけない。 税金の金額は転引きされている会社員じゃなくて実際にその年末調査などでしっかりと確定申告で支払わないといけなくなってそしたら膨大なキャッシュがいるわけですよ最初の1年目は年収でいくと1000万円ぐらい稼いだんですけどもその数百万円分の税金を払ったりだとかあとはその次の年ですね僕が会社を立ち上げたんですけども年収でいうと3000万ぐらいになってまた何百万の税金を支払ってそうなっていくごとに ああ、税金って難しいなっていうふうに毎回毎回思うんですが、やっぱりお金の面の後悔でいくと、税金の勉強をしっかりできなかったことかなっていうふうに思っています。正直、めちゃくちゃ税金のことは詳しいつもりでした。詳しかったと思ってたんですけども、実際やってみると、ちょっと現場と知識、テキストで学んだ知識と、実際に確定申告でやってみる知識っていうのが、ちょっと相違して違ったりするわけですよね。例えば、カフェで使う、えー、カフェ代。 でで通信費費落落としたり買い費で落とししたたりっていう風にどっちで落とすのかっていう風なものも税理士さんによって違いますしっていう細かい部分をお金の勉強してこないとやっぱり分からないところは分からないんですよなんで税金の知識はしっかりつけておくっていうのがポイントです一つ目のポイントは税金の知識をつけてやめるこれ結構大事かなっていう風に思ってます二つ目のポイントは経営の数字の知識をつけることですお金の知識なんですけれどもやっぱりビジネス フリーランススはビジネスをすするっていうことなんですよ。会社員時代は、えー、労働を提供して会社に提供することによってその対価で給料が払われるんですけどもフリーランスの場合は自分で全てのことをやらないといけないんですよ。税金のこともそうですし自分で労働をしないといけないこともそうですし営業もしないといけないスキルアップもしないといけないしっていうふうにいろいろと自分で自由にはできるんですけれども自由になった分自分でやらないといけないことが増えました。そういった意味でも、もう 経営する知識っていうのはやめる前につけておくのがポイントかなと思っています逆にどう経営の知識をつけるかっていうとどうすれば利益になるのかどうすれば売上が上がるのか何をして経費を削減するのかっていうような細かい経営の部分をしっかりと学ぶべきかなっていうふうに思っていますこのポイントで実際まあそういう話はあるんですけど何をしたらいいかっていうと副業をしてみることです 例えば僕が一番最初にやったのがメルカリの物販です。これ何かっていうと、自分が持っていた服をメルカリで販売して、それで利益を作るっていうことをやっていました。これは実際、皆さんもやられてるかと思うんですけども、売れたら嬉しいですよね。僕もすごい面白いなと思って、一番3年4年前ぐらいに始めた時には、すごく舞い上がってました。 自分がもういらないと思っていた服が1万円2万円で売れるんだっていう気持ちああいう気持ちを物販でもやればいいんだっていうふうに思っていて例えば海外から輸入したブランド品を日本で販売してで安い物価の安い国で輸入してきた小物アイテムを日本でちょっと高く売るっていうこともできたりするんですよそういった意味でも自分で物販を始めるでそこにやっぱり為替の問題だとか輸入してきた時の原価例えば こういったシャツを東南アジアから輸入したとしますよね。1000円で買ったものを日本で2000円で売ったとします。そしたら1000円の利益になるんですが、実際輸送費だとか、で、これを買った人に届けないといけないだとか。あとは為替のリスク。例えば1000円で買えるんだけど、円安、円高になって値段が上下したりするわけですよ。そういった為替のリスクだとかを考えながら、どうやって利益を残すのか。 これをしっかりあの自分のビジネスをやりながら体感していくとすごく面白いです。そういった意味でももうまずやってみて、副業としてやってみて、どんどんどんどんスモールステップを大きく大きくしていくのが面白いかなと思っています。二つ目のポイントは経営のスキル、経営の数字を勉強することです。で、ちなみに実際にやってみることが体感できて覚えやすいのかなと僕は思っています。 3つ目のポイントは何かっていうと、生活コスパをいかに下げるかっていうことです。これすごく重要なんですよ。経営コンサルタントもよくやっているのが、浪費を防ぐことなんです。で、ロスカットだとかっていうふうによく言われるんですけれども、例えば経営コンサルがちょっと倒れそうな企業に入ったりすると、経営の費用の部分を見るんですよね。費用をカットして、もう出欠を抑えるっていう感じです。例えるなら、例えばそのもう、 倒産寸前の企業ってもう怪我をしてるんですよね。でもう切り傷擦り傷たくさんあって、その血管から出てる血を塞ぐことがスタートなんですよ。3つ目のポイントはコスパいい生活をすることです。これなんで重要なのかっていうと、出費を減らすことによって収入が多くなくても生活できるようにするんですよ。 僕の場合、月8万円で生活できますよっていうことを散々僕のチャンネルでは言ってるんですけれども、そういった風にもうミニマルに生活費だけは抑えることによって、どんどんどんどん自分のやりたいことにお金を使えるわけです。これはもう僕のチャンネルを見て勉強してくださっている方だったらもう常識になりつつあるんですけれども、正直今の時代8万円あればそこそこいい暮らしができます。もう福岡に来ていただければ全然できちゃうかなと。 で僕がおすすめするフィリピンのセブ島だとかあとはタイのバンコクだとか、えー、マレーシアのクアラルンプールだとかジョージアの飛び石だとか結構安くコスパを抑えることができるコスパよく生活できる、えー、場所があるんでそういった場所に移って、えー、生活コストを下げていくっていうのは結構重要です。でその中でも生活コスパを下げる にあたってやるべきことは僕のチャンネルでもよく言ったるのが紙に書くことです箇条書きに書いて自分で何をすべきかっていうふうにどのものに何に使っているのかお金を毎月どれぐらい使ったいるのかっていうのを把握してしっかり書き出していくっていうのがポイントですでコスパいい生活をした後に何をすべきかっていうと自分の副業ややりたいことにどんどん投資をしていくことです先ほど言った経営のスキルだとか税金のスキルだとかっていうふうに勉強していくことによってそこに いくら投資できるのか把握でできるっていうのがポイントです数字をしっかり把握していくら金額が何万円10万円なら10万円使えるのかどうかっていうふうに知っておく数字で出すっていうことをするといくら月に使っていくら年間に投資できるのか把握した上で自分がやりたいことのスケールアップができるのかなと思っています。 僕もフリーランスの一番最初の時代、えー、最初20万円しか稼ぎませんでしたで20万円まで稼ぐまでに1年ぐらいもう0円の時代がずっと続いていました1年間の下積みをした後にようやく1年後に20万円ぐらい7万円がスタートですかね7万円がスタートしてで20万円になった頃にパスッとやめて会社を辞めてでそこから僕のフリーランス時代がスタートしててそこからどんどんどんどん投資をしてるんですけどもそれになる前に いかに自分ののコストを下げるのか自分が1ヶ月どれだけお金を使っていってどれだけコスト削減をして節約できるのかっていうのを極めた後に収入を増やしてるんでそういった意味でももう少ないコストですごい大きな利益を上げれるっていうのは経営でも重要なことなんでそういった部分をよくやっていくといいんじゃないかなと思っています。 今日は3つのお金の話をしていきました1つ目が税金の話で2つ目がどうやって利益を出すかビジネスの話3つ目がコストパフォーマンスのいい生活をする数字の話をしていきましたお金と数字の話なんですけどもいかがだったでしょうかフリーランスになる前に実際に公開したお金の話なんですけどもしっかりそういったお金の知識をしっかりとまとめておくことによってより良いスタートが切れるスタートが切れるってことはより良いフリーランス生活が 待ってるんじゃないかなっていうふうに思っています僕のチャンネルではこうしたフリーランスの生活だったりフリーランスの準備とコスパ生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますで最近ではコラボ企画もよくやっていて YouTuber だとかあとはフリーランスの人に実際にインタビューしてどういう生活をしていますかコストパフォーマンスを捧げるためにどうすればいいですかっていうような動画を撮っていますよかったら別の動画も見てくださいまたまた最近は、えー、イベントで呼ばれるようになってきたんでイベントやトークイベントしたりだとか あとは、フリーランスの交流会だとかやってるんでよかったら見てみてください。えー、概要欄に詳しいことは貼ってるんでよかったら見てください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。